皆さんこんこにちは岐阜大学の小山です今回は対策の振り返り2として地震災害に関する対策についてお話しします。これまで地震災害については地震情報の解説ハザードマップの使い方と災害事例について見てきました。地震災害は 風水害と違って、いつ起きるか分かりません。そのため、起きる前に、起きる場所から逃げるという戦略ではなく、起きても死なない環境を整えておくということが大事になります。地震災害において、命を失う要因は、建物の倒壊、 家具の転倒などによる支障火災による死傷津波に巻き込まれることなどによる死傷地震に伴う土砂災害による死傷被災後の生活環境の悪化に伴う健康状況の悪化や自殺などがありますつまり死を防ぐためにはこれらのことを防ぐことが大事になります まず建物の倒壊についいてて見ていきます建物の倒壊によって死傷しないためには耐震性の高い家に住むことが大事です新しく自宅を建てるとき居住地を決めるときには揺れにくい場所耐震性の高い建物を選ぶことが有効ですすでにお住まいの建物が旧耐震 すなわち1981年以前に建てられた建物である場合や耐震性能に不安がある場合は耐震診断を行いその結果に応じた耐震回収を行うことが有効です条件によって大部分の自治体で耐震診断耐震回収の補助制度を制定しています 例えば、岐阜市の場合は、次の条件で無料で耐震診断ができます。これは申し込み制で、1年間の受付等数に制限があります。昭和56年、これが1981年ですね。5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅であること。併用住宅の場合は、 延べ面積の過半が住宅のように供されているもの、丸太組工法または国土交通大臣の特別な認定を受けた工法でないもの、賃貸住宅は耐震診断について居住者の承諾を得ているものとなります。 岐阜市では耐震改修についても同様に補助があり次の条件で耐震改修の補助がありますこちらも申し込み制で受付等数に制限があります昭和56年1981年ですね5月31日以前に着工された木造住宅であること一般財団法人 日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法に基づいて実施した耐震診断の結果、上部構造の評点が1未満と診断された住宅であること、岐阜県木造住宅耐震相談士により、設計および工事管理がされる耐震補強工事であることです。 補助金の限度額は、補強後の評点が1以上になる工事については101万1千円、補強後の評点が 0.7 以上になる工事については84万円となっています。この金額や条件は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体の補助制度を確認してみてください。 耐震改修をするだけの資金的な余裕がない場合には、1部屋だけ建物が倒壊しても潰れないようにするというシェルターや、寝ている空間だけは建物の倒壊から守るというベッドなども有効です。こちらについても、多くの自治体で補助制度が制定されています。 例えば、岐阜市の場合は、以下の条件で補助があります。昭和56年、1981年5月31日以前に着工された2階建て以下の1戸建て木造住宅であること、一般財団法人、日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法に基づいて、 相談士が実施した耐震診断の結果、上部構造の評点が 0.7 未満とされた住宅であること、65歳以上の高齢者、または障害者等を含む世帯が居住する住宅であること、世帯全員の所得の合計額が550万円以下であること。 世帯全員が岐阜市税を滞納していないことです。こちらも条件などは自治体によって異なりますので、お住まいの自治体の補助制度を確認してみてください。次に家具の転倒についてです。一番手軽な対策は、家具が転倒してもベッドや 布団の上に倒れてこないドアなどを塞がない避難経路は確保できるような配置にすることです家具の配置を変えるだけで就寝時の安全性は大きく変わります自宅の空きスペースや窓などの配置の関係で 家具の配置を変えるだけでは安全性を確保できないこともあると思いますその場合は家具の転倒落下防止対策を行うことが有効です東京消防庁によると最も効果の高い家具転倒対策器具はネジで固定するもの L 字型金具等です賃貸住宅や 大切な家具に傷をつけたくない方には穴を開けなくて済む器具を2つ以上組み合わせて行うことがおすすめとのことです例えばストッパー式器具もしくは粘着マット式やポール式器具を2つ組み合わせることで一番効果の高い L 字型金具と同等の効果を発揮しますまた 食器などの収容物が散乱して怪我をする場合もあるので扉開放防止器具やガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対策も必要です家具転倒防止については東京消防庁のホームページにかなり詳しい特集ページがありますこのページでは啓発動画や 固定の講 習, 講習動画、解説資料など充実した資料がダウンロードできますので皆さんもこちらのホームページは必ず参照しておいてくださいね皆さん自身が対策を行うときにも他の人に対して紹介したり啓発活動を行う際にもきっと役に立つと思います 次に火災についてです第3週の関東大震災のところでもお話しした通り現代の地震火災の要因の1位は電気によるものですここから電気による火災を防ぐことが重要であると言えます電気による火災を防ぐためには感震ブレーカーを設置するのが有効です 感ブレーカーとは地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときにブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段となります。ご自宅に感震ブレーカーがない場合は 揺れが収まった後、ブレーカーを切りましょう地震後に機器を再使用する際にはガス漏れや配線器具などの安全確認を行いましょう残念ながら火災が発生してしまった場合には炎症によって被害が拡大してしまう恐れがありますろうそくなどを使っていた場合 ろうそくの火が火災につながる恐れがあります揺れが収まったら初期消火を行いましょうただし一般に初期消火が可能なのは炎が天井に達するまでとされていますので火災がそれ以上になったり危険を感じるときには安全な場所に避難することが大事になってきます 次は津波についてです第3週の東日本大震災の会でもお話ししたように津波から命を守るためには地震直後に避難することが重要です災害が起きる前に直後避難できない事情をできるだけ解消しておきましょう健康上の理由で自力で避難できない場合には 避難を助けてもらえるような体制を作っておきましょう。そのためには、災害が起きる前から、関わる人みんなで話し合う場を作っていくことが必要です。すぐにいいやり方が見つからなくても、継続的に見直すことで、新しい気づきやアイデア、関係ができてきます。業務上の理由で避難できない、 避難しにくい場合、職場を挙げて災害時の業務体制の見直しが必要です。使用者には労働者の安全配慮義務があります。災害前に従業員の安全を確保するための対策を考えておく必要があります。災害時の閉店や顧客対応、行政の場合は、 災害対応時の安全確保について業務ごとはすべてに先んじてまずは自らの安全確保これが基本です今起きたらどうなるのか自分家族大切な人が死をしないためにできることは何か 自分だけでなく、みんなで継続的に考えることが大切です。地区防災計画は、そのための有効なツールになるでしょう。詳細は第四週の最後にお話します。次に、地震による土砂災害についてです。地震による土砂災害は、 地震と合わせて発生しますそのため雨による土砂災害と違って早めの避難による安全確保ができませんまた移動中の場合には土砂災害を避けることは難しいでしょう自宅が土砂災害の危険性のある場所にある場合には地震で土砂災害が起きた場合の安全性について調べてみましょう 自宅の土砂災害の危険性が高い場合安全を確保するには転居することが望ましいでしょうすぐに転居できない場合ライフイベントのタイミング進学就職結婚住み替えなどこれを活用することで無理なく転居できることもあると思いますただし高齢のために今から転居することで 逆に認知症などのリスクが高まったり親しんだコミュニティと切り離されることで生活の質が著しく低下することもありえますこのような場合や集落の維持など転居以外の対策を考えたい場合にはこれは明確な答えは残念ながらありません集落全体で発生までにできること発生したらどうするか といったことについて考えておくことが大切になってくるでしょう次は関連誌です第三週の東日本大震災熊本地震の回でお話ししたように地震の瞬間は生き延びてもその後の生活環境の悪化で亡くなってしまっては意味がありませんここでは 関連死の代表的な要因であるエコノミークラス症候群、感染症、衰弱、自殺について見ていきたいと思います。まずは、エコノミークラス症候群です。エコノミークラス症候群とは、食事や水分を十分に取らない状態で、車などの 狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと血行不良が起こり血液が固まりやすくなりその結果血の塊が血管の中を流れ肺に詰まって肺塞栓などを引き起こすことを指します2004年の新潟県中越地震で危険性が強く認識され2016年の熊本地震でも 特に車避難者に対してテレビなどでも呼びかけがされていたことを記憶されている方もおられるかと思いますエコノミークラス症候群の予防法は時々軽い体操やストレッチ運動を行うこと十分にこまめに水分を取ることアルコールを控えることできれば禁煙すること ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めないことかかとの上げ下ろし運動をしたり、ふくらはぎを軽く揉んだりすること眠るときは足を上げること、などがありますプライバシーや避難所環境の問題で次の地震でも車避難を行う人が多数発生するということが予想されます 車避難を行う際には、特にエコノミークラス症候群の予防を行うことに注意しましょう。次は感染症です。感染症予防のためには、まずは避難所は土足禁止にし、手指の衛生とマスクの利用、トイレの清掃や 避難所全体の衛生管理をしっかり行うことが大切ですノロウイルスなどの場合は嘔吐物の処理のためのキットをあらかじめ用意しておくことインフルエンザなどについてはあらかじめ予防接種を受けておくことなどが有効です季節に応じて起こりうる感染症も変わってきますので第3週の熊本地震 の2のところで紹介をした避難所アセスメントシートなどを用いて保健機関との連携を行うことで早期の状況把握と対策が可能になると思います事前に保健機関との協力関係を作ることで避難所運営マニュアルにも反映できますなお国立感染症研究所には 避難所での感染症対策を行う上で参考になる情報のリンク集がありますので一度確認しておいてください次は衰弱についてです多くの避難所ではそもそも人が居住することを想定していない建物ですので居住環境はよくありません エアコンなどのない施設も多いため夏は暑いですし冬は非常に寒いということになりますまた食事も初期は非常食やパンおにぎりなどですし長期化した場合にはお弁当が主体になりますこのような環境で健康を維持していくということは若い人であっても難しい場合があります 厳しい環境にによるるを避けるためには自宅の安全性を確保することで避難所で生活しなくても済むという状態を確保することやどうしても避難所に行かざるを得ない状況が想定される場合には体力の弱い人でも乗り切れるような避難所の実現を目指すあるいはそういった人でも乗り切れるような避難先をあらかじめ考えておくということがあるかもしれません。 避難所の環境を良くするためには地区防災計画がうまく利用できる可能性がありますこれについては今週の最後の回でお話ししますなお避難所に行かず自宅で過ごす場合避難者の状況調査から漏れてしまう可能性があるため自宅で過ごす場合にも行政や支援者に情報が伝わるような仕組みを作っておくことが大事になります 避難所の環境については内閣府のホームページをはじめスフィアプロジェクトのホームページでもまとめられていますのでこちらも併せて確認してみてください避難所運営マニュアルを作成する場合には非常に参考になると思いますまたお住まいの自治体で避難所運営ガイドラインを作成されている場合もあると思いますので そちらも併せてててて参考にににしてみてくださいい次に自殺についてです災害では失業や倒産多重債務などによる経済的な困窮や近しい人や大事なものを災害で失うなどの喪失ストレスや孤立などによって自殺のリスクが高まります。 これらについては、一度きりの相談窓口ではなく、継続的に相談できる場を作っていくことが大事になります。この時、その人その人の抱える問題は異なる上、多岐にわたるので、法律系、経済系、医療系、精神系、心理系、福祉系、介護系などの 多様なな専門職との協力が必要になってきます悩んでいる人の中には相談できるものだということさえ知らなかったという方もおられるので気軽に相談でできるようう呼びかけも有効でしょう自ら相談することができず孤立してしまう人もいますので孤立予防のための声かけや取り組みも有効でしょう。 災害が起きる前に、協力関係づくりや環境整備などを行っておくことで、災害が発生しても、これらのことをスムーズに実施することができるようになるでしょう。今回は、地震災害の対策について見てきました。地震災害で死傷しないために個人でできる対策としては、耐震性の向上や家具固定、 安全なな場所・建物へのの転居ブレーカーカ設置などがあります集落単位地域としてできる対策としては自分たちの地域がどのような地域でありたいかを考えることで地域全体の安全性を向上したり地域の活性化を実現することもできます日常の地域のまちづくり活動や 地域包括ケアなどの福祉対策と一体になった災害対策を実現しましょう個人レベルだけではなく地域や関係機関を巻き込んで実施することで実効性は上がります地域や関係機関との連携を行う際にはワークショップの手法を使うことが有効ですワークショップを通じて行うことで 自分だけでは気づかなかったことに気づくことができたり、お互いの取り組みを参考にすることができます。多様な人と一緒にやることで、お互いの持っている知識や技能を補い合えたり、具体的な協力の在り方や役割分担について決めることができます。ワークショップなどで検討する際に、事前にやっておくべきことが明らかになり、 事前の対策を進めることができるようになります例えば、衛生管理について何をしたらいいかわからない場合保険機関との連携で何をしたらいいかが明確になり避難所運営マニュアルにも反映できるなどといったことが考えられます今回は以上です次回は対策が進まない理由について見ていきます